皆さんこんこにちは法徳学院学院習ブログのとしです今日は日記の動画ですタイトルは「集中力」についてえ集中力があると短時間でたくさんのことを学ぶことができて短時間で成果が出せるんですねですから勉強だって集中してやった方が効率がいいわけですでも皆さんの中には私は集中できないなかなかね集中力って続かないんですよ 悩んでるる人たくさんいいと思いますでもそれはね実はいろんな研究されていて普通だってことが分かってるんです集中力ってね持続しないんですよで大人とか子供に関係なく1つの作業について集中できる時間はおよそ30分だと言われていますでも中にはあの人はすごく集中してずーっといろんなことをやってるとこのように見える人いますよねそういうい人っていうのは 上手に休憩をを挟んで短い集中を続けているこういうういい場合が多いようですじゃあ勉強する場合どんな風に勉強したらいいかといったら短く時間を区切って勉強すると一つの科目を長い時間やるんじゃなくてここからここまでは何分でやるとここからここまでは何分でやると短く区切って勉強した方この方が効率がいいということが言えます そして時間を意識することでいつもより多くの勉強もできるようになりますそれから勉強をする時集中力を持続するために気をつけてほしいことがありますそれが姿勢です姿勢を正しくして勉強してほしいと長い時間椅子に座って勉強しているとだんだん背中が猫背になって姿勢悪くなりますよねそうすると胸がね圧迫されて血液の流れが悪くなっちゃうんです 血液って脳のエネルギーであるブドウ糖とか酸素を運んでくれるんでしょ血液の流れが悪くなると脳でこのブドウ糖とか酸素が不足そして頭がボーっとなって集中力低下してしまうんですよねですから勉強する時には適度な休憩をとってそしてその時簡単なストレッチとか軽い運動をして また椅子に座ったら正しい姿勢に戻して勉強するとこうすると集中して勉強できる時間長くなると思います今回は集中力についてというお話をさせていただきました今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございましたではまたお会いしましょうさようなら